そして彼らの背景にはどのような事情があるのかということについて解説してまいりました。そうした方々が馴染みのない国である日本へ入国し、日本社会で人間らしい生活を送っていくためには多くの壁を乗り越えなくてはいけません。そのために適切な支援は不可欠です。そこで今回は難民の方が日本に入国してから どのような支援が必要になるのかについて時系列に合わせて解説していきたいと思います。また、そうした支援における課題についても共有し、より良い支援をしていくために私たちが何ができるのかということについても考えていけたらと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。 紛争や深刻な人権侵害の危険がある母国から日本に逃れてきた難民の方々、彼らが日本へ入国した直後にはどのような状況になるのでしょうか。ここでは典型的なケースについて見ていきたいと思います。これまでの動画でもお伝えした通り、難民の方が日本に逃れ入国するには難民のための入国ビザというものはなく、多くは 観光やビジネスなどのビザを取得し、航空券を手配して自力で入国します。しかし、無事に空港から入国したとしても、日本に知り合いもおらず、言葉もわからない、難民申請に関する情報も持っていない、住む場所や収入の見込みもないという状況に置かれます。母国から持ってきたお金でホテルなどを自分で探して滞在するものの、やがて 所持金もつき、泊まる場所や食べるものすらない、そういった非常に厳しい状況になってしまいます。そのまま支援につながらず、ホームレス状態になってしまう方もいらっしゃいます。女性や未成年の方、病気を抱えた方など、弱い立場に置かれやすい方の場合、こうした状況に置かれるリスクはさらに高くなります。こうした 来日直後の難民の方をすぐに保護できるような政府の機関や施設といったものは残念ながら今日本にはありません。難民支援協会をはじめ支援団体はこうした方々が支援を求めるための窓口としてフリーダイヤルやメールの連絡先を設けています。こうした窓口を難民の方ご自身がインターネットで検索して見つけたり、 たまたま知り合った人から教えられるなどして、連絡をすることで初めて支援につながることができます。ただ、すぐにこうした窓口につながらず、来日後にかなりの時間が経ってから初めて連絡があるという方もいらっしゃいます。もし皆さんの身近に難民への支援を求める方がいらっしゃったら、ぜひ難民支援協会や他の支援団体の窓口に相談するようお伝えください。 よろしくお願いします。日本に逃れた難民の方にとって、迫害の待つ母国に送り返されるかもしれないという恐怖から解放され、安心して日本で暮らしていくために必要になるのが難民として政府から認定されることです。難民と認定されると、母国に強制送還される恐れはなくなります。 そして、通常は中長期にわたり、日本で暮らしていくことができる定住者という在留資格が与えられ、これにより長期的に日本に滞在することが可能となります。また、難民認定を受ければ、日本政府による半年間の日本語教育プログラムや就労支援など、日本で生きていくための基本的な支援が政府から提供されます。 故郷へ送り返される心配をすることなく、安心して長い間日本で暮らしていくためには難民認定を得ることが非常に重要です。ある難民の方は認定されるまでは日々、なんとか生き延びるだけだった。サバイブしていた。しかし難民として認定されて、ようやく人生を生きていく、リーブすることができるようになったと語ります。 ご本人にとってそれがどれだけ大きな違いを示すのだろうと思います。日本の難民認定基準は極めて厳しいですが、難民支援協会では保護されるべき難民の方が難民として認定されるよう、とても長く続く難民認定の審査の期間に寄り添ってサポートを行っています。難民申請をする方への支援として最初に行うのが難民条約や 申請手続きに関する情報提供です。難民条約のもと、難民として認定されるための条件や、日本の難民認定制度、手続きの流れなどについて説明します。日本の難民認定者数、認定率の低さについて、事実をお伝えします。認定される可能性がとても低いことを知り、ショックを受けて涙を流される方もおられます。制度や、 手続きの説明をした後は、実際に難民認定申請を行うための申請書類の作成をサポートします。日本では出入国在留管理庁が難民認定審査を行っており、難民認定申請は住んでいる場所ごとにそれぞれの地方入管で行います。難民の方がこうした書類の作成に慣れているわけではもちろんありません。文字が読めない。 書けないという方もいらっしゃいます。難民支援協会では、間違いなく記入できるよう、必要に応じて通訳を手配し、丁寧な聞き取りを行って、ご本人による書類の作成をサポートしていきます。難民申請では、日本は国際基準と異なり、難民の側が難民であることを自ら証明しなくてはなりません。例えば、 軍事政権の国で民主化を求める活動を行い、その結果逮捕され、秘密警察で拷問された場合などは、逮捕状の証明などが求められます。しかし、難民であることを証明するようなものを、例えば逃れる際に持ち出すことには危険があり、また難民の方が自ら迫害の根拠となるような資料を集めて日本語訳することはとても難しいことです。 また、難民認定を得るために必要となるのが弁護士によるサポートです。弁護士は難民の出身国の人権状況や難民の方本人からの迫害についての聞き取りをもとに入管に提出する陳述書、意見書と呼ばれる自分の状況を説明する資料や弁護士の意見を述べた書類などの作成を行います。 難民認定を得るための支援に加えて必要となるのが難民の方が来日してから自立するまでを支える生活面での支援です難民申請の結果を待つ期間は2021年は平均4年以上その間政府からの公的な生活支援は十分ではなく多くの難民の方が今日明日をどう生き延びるかという厳しい現実に直面しています 来日直後には最低限の衣食住もままならず、時にはホームレス状態になっている方もいらっしゃいます。難民支援協会では、こうした方に対して、食事や衣類、緊急支援金を提供し、一時的な宿泊施設であるシェルターへの入居も手配しています。難民申請中は保護費という政府からの支援金を受けていることができるため、 その申請を案内します。しかし、支援金を得るための審査に約3ヶ月かかる上、難民に申請する人は2021年は2400人を超えたにもかかわらず、受給される人数は同年度で250人程度と少なく、もし受給できたとしても受けられる受給額の1日1600円は、例えば東京23区の生活保護、 と比べて約3分の2と限られたものです。また難民の方にとって大きな課題となるのが医療の問題です。もともと持病がある方や来日後の厳しい生活の中で体調を崩してしまう方も多くいらっしゃいますが、観光など比較的短期の在留資格の方や正規の在留資格を持たない方は国民健康保険に入ることができません。 保険がなく、風邪をひいても、診療費が1万円を超えるなど、高額になるため、受診が必要でも病院に行くことを我慢し、病気を悪化させてしまうケースもあります。難民支援協会では、こうした難民の方に対し、プロボノの医師による健康相談を実施したり、無料定額診療で診察してもらえる病院に付き添い、医療につなげる活動をしています。 日本に逃れてきた難民の方にどのような支援が必要なのか難民認定のための法律面からの支援と生活支援についてお伝えしてきましたこうした支援において大切になるのが難民の方一人一人への個別の聞き取りカウンセリングです難民となった理由は一人一人異なりとても複雑です知識や経験のあるスタッフでも 簡単に理解できることばかりではありません。生活面の支援においても一人一人違ったニーズがあります。難民支援協会では相談に来られた方には音が漏れないプライバシーに配慮した相談室で丁寧に聞き取りをしています。平和で安全な日本で暮らしていてももしかしたら日本にある母国の大使館職員が自分のことを探して把握しているかもしれない。 と思っ た, りたまたま同じ国の出身者と出会っても母国では対立する関係の人だったかもしれないという不安があったりと難民の方には他人を信頼することが難しい事情があります。ご自分のことをスタッフに安心して話してもらうためにはさまざまな配慮が必要になります。紛争や迫害で国を追われ 日本にたどり着いた難民の方々。しかし、日本の難民認定は非常に厳しく、しかも難民申請の結果が出るまでに長い時間がかかり、その間の政府の支援も限られていることから、多くの方が先の見えない不安な日々を送り続けています。さらに、2020年から始まった新型コロナウイルスの感染拡大が日頃から 弱い立場に置かれてきた難民の方々を直撃してきました。感染防止のための入国制限により、新たに来日する難民の数は減っていますが、政府からの支援の対象とならず、周囲の支えで何とか生きてきた難民申請中の方からは、コロナ禍で周囲の支えが得づらくなり、一層苦しくなっている状況が寄せられています。難民支援協会は政府からではなく、 多くの市民の皆さんや企業からの寄付に支えられて活動を行っています。年間約700人の難民の方々を支援していますが、一方、市民、企業など民間の支援によって実現できることには限界もあり、支援が行き届かずに苦しんでいる難民の方々がまだたくさんおられます。どうすればこの課題を解消できるのでしょうか海外の事例として、 私が2018年に視察で訪問したフランスの例をご紹介します。フランスでは2021年に3万2千人を難民認定しています。難民申請は全国の各地方自治体にある国の窓口で受け付け、審査をするのはオフプラ、フランス難民及び無国籍保護局という内務省の外閣団体ですが、その決定や人事権は 内務省からは全く独立しています。また、難民申請者への住居提供と現金支給を全て政府資金で NGO が行っており、在留資格に関わらず、あらゆる人に無償で医療が提供されています。私が驚いたのは、119で救急車を呼ぶように、115というダイヤルでホームレスのシェルターが提供される、 非常ダイヤルを政府負担で行っているということでした。このダイヤルは公衆電話からもかけることができます。難民に限らず、あらゆる人を包摂するという理念を目の当たりにしたように感じました。皆さん、いかがでしたでしょうか難民を理解するための15分。では、これからも皆様に わかりやすく難民の方々のことを伝えていきたいと思っています。引き続き応援いただけると嬉しいです。最後になりますが、私が所属している日本に逃れてきた難民の支援を行っている団体、難民支援協会のウェブサイトの URL など動画の概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の難民を理解するための15分でお会いしましょう。